皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年6月17日、Twitter で面白い情報が流れてきていましたので、この動画で共有したいと思います。まず、隠れスライムの大会係員つむむさんのところに行き、この辺りの壁側を背中にして話しかけます。そして、あとは普通に隠れスライムを始めましょう。 だかよく分かりませんが、ようやく50万ポイントの大台を突破することができました。ポイント稼ぎをする人と、チャージのお題を消化する人と、役割分担をする形になるといい感じなんですかね。60万ポイントを突破した人たちも、同じようなことを言っていた記憶があります。さて、隠れスライムが終わると、こういう一人称視点の形でつむむさんがお出迎えしてくれます。これはとてもあざといドワーフですね。 これがツイッターで流れていた面白い情報の正体でした。皆さんもぜひ試してみましょう。そしてフレンドランキングがさらに大変なことになっていました。74万ポイントとか本当に意味がわからない領域ですね。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。